どうも今日はこの、えー「キングギドラ2019」を開けてみようと思いますこれはあのアートスピリッツのあのー、何超激増版シリーズ超激増<笑>シリーズなんですがえー、っとまず箱もすごい凝っておりまして裏かえー、っと横がこんな感じ でえー、っともう一つのサイドがこんな感じで後ろも映ってるのかなうんでこっちのサイドは、えー、同じだねで箱の上がこれですね 結構かっこいいねで大きさがちょっとでかすぎポカーン開けたらこんな感じとなっておりましたさて取り出すかと中にはこんな感じで配置されておりますおお こんにちは意外とちっちゃかったうん何かもっとでかいのかなと思ったけどまあでもこの羽とかだいぶすげえなええー、よしいたしますかはい で、えー、箱から取り出してみましたで、えー、とカバーを外していきましょうかすごいねえい、ー、頭ピョンピョンピョ ン, ピョン足あ重っ 重いね、で、なんかこんなガゼラトゥーっていうなんかものもついてます。へでかっ。でかいじゃない。重重っ。 おすごいねなんかもうすごっこの顔の作りとか文字凝ってますねへえおおかあんま このシリーズは集めないですが、やっぱキングギドラのなんか見た目超かっこよかったんで、これは買うことにしました。で、やっぱり他の、ま、あこのシリーズはあの、こう、こういう何、何節々が一つもないので、全部一つのつながった フィギュアとして銅像だね、これはもう<笑>となってるようなものなのでこんなにこんなに細かく作られてるんだへえ顔とか首のこのうねり具合とかすごいかっこいいな レベルが違うことが分かりますかね。まあ、このソフビはもう遊ぶ用だからこのクオリティより何に大量生産で、まあ、コストを抑えるためにこんぐらいがベストなんですかね。やっぱこの バンダイのキングギドラと比べちゃうとだいぶ違う<笑>違うなってわかりますね何この首とかなにこのチャッチーの太<笑>っさっでこれをこれと比べちゃうとだいぶ<笑>まあ値段も数十倍するからしゃあないのかな<笑> ちなみにこっちがノーマル版でこっちがゴジラストア限定版となっておりますなんかちょっと塗装が違う尻<笑>尾からすごいなトゲトゲトゲトゲしいあっいったあっいっててててておお 続こ う, うん。うん 横横からのアングルがかっこいいな一番うんすごいね実際なんか大きさもあんまり分かんなかったんでこんな フィギュアはもうちょっとでかいのかなと思ってたんですけど意外とちっちゃかったで箱があのもうかなりでかくてその箱の<笑>置き場所に今困ってるって感じですねまあこのクローゼット行きなんですけど<笑>えっとまあちょっとクローゼット行く前にちょっと開 け, ら開けてみてどんなもんか見れてよかったですね、うんえー、超激増シリーズ えー、キングギドラ2019を開けてみましたでうんだいぶこの迫力はこの迫力はまあお手元に取っていただかないと多分わからないと思いますがすごい上出来なものとなっておりますいくらぐらいしたんだこれは4万ぐらい 4万ぐらいかな確かうんしましたが全然うんあの買う価値はあると思いますでうんなんでこのなんだ SH モンスターアーツとかバンダイのソフビとかとこう比較して並べてみてもいいのかなと思いますはい以上です ご視聴いただきありがとうございました。